皆さん、こんにちは。今日は新型のステッパーゴン先行予約が始まりまして、私自身もこのステッパーゴン気になりまして、ディーラーに行って実際に商談をしてきました。で、見積もりを取りまして、当然見積もりを取るわけなんですけれども、何も知らない中で見積もりを取るわけにはいかないので、まあ、少しステッパーゴンの詳細内容がわかりましたので、そちらについてのご紹介を今回していきたいと思います。 今回私が商談してきた車は、ステップアゴンのスパーダのプレミアムラインという上級グレードになりまして、今の現行型の RP5 に対しては EX、GEX になる高速の、後継の車になります。そちらの方を見積もってきましたので、主にスパーダプレミアムラインのお話をしていこうと思います。 今このホームページ上で出ているこちらのステッパーゴンのスパーダに関しては、これはプレミアムラインと異なるものになってまして、大きく異なるところというのがホイールが異なるようです。でホイールがこちらの今映っている普通のスパーダに関しては16インチなんですけれども、プレミアムラインに関しては17インチになっています。デザインについても少し エレガントなものになっていて、プラチナクロームメッキに変更されている上級グレードにふさわしいデザインのホイールになっていたりします。それからもう一つは、こちらのヘッドライト。こんなのミニバンとしては初めてのようなんですけれども、アダプティブドライビングビームということで、 まあ、オートハイビームとは少し違うんですけど、オートハイビームのさらに進化した変更タイプのオートハイビームが今回新たにプレミアムラインだけにつく装備として追加されているというのが装備の変化点になります。今お話ししたところが先行のホームページやカタログ上でも公開すでにされていますけれども、基本的には 見たまんまで、今度はまだ全ての装備を公開はしていないんですけれども、外観については、ほぼ、今お話しした17インチホイールと、アダプティブドライビングビーム、それから、スパーダのプレミアムラインという、そのエンブレム、その辺が、外観に関しては、重たる装備になります。車内に関してなんですけれども、 今回、私、すごくステップアゴン、商談した上で、すっごい気になったところが一つありまして、一つは、ステアリングヒーターが、今回のステップアゴン、ステップアゴンの、スパーダの EHV には、装備されないということです。これがね、すごく僕の中では、残念だったなって思うところになるんですけれども、この、ステップアゴンの商談の前に、 トヨタさんも言っているんですが、トヨタのノアボクシーに関しては、ステアリングヒーターというのはついていますし、もちろん運転席のシートヒーターも付いていますし、2列目のシートヒーターも付いています。で、ステッパーゴンはどうかというと、ステッパーゴンもプレミアムラインに関しては2列目のシートヒーターというのは付いているんですけれども、ステアリングホイールのステアリングヒーターが付いていないということで、 そこが一つ残念だなって僕自身思うところです。ここはすごく口を酸っぱくいつも言ってたんですけれども、ステアリングヒーターとシートヒーターさえあれば、冬場の冷感時にわざわざエアコンを入れなくても、エンジン自体の暖気、稼働率というものが少なく抑えられるので、冷感時の燃費良くなるはずなんですけれども、今回そこを採用してこなかったっていうところが一つ何やってんだろうなって思うポイントに、 なります。そこはすごくまず私としては印象的なところでした。あとは今回新たに分かったところが、前列に USB のチャージャーが付いているということで、これは私の過去の動画でもそうなんじゃないかなってお話しさせていただいたんですけれども、やはり今回は前席に USB ポートが付くようになったというのも大きなポイントではないかと思います。それから、 こちらのエアコンにな、エアコンになりますけれども、エアコンに関してはグリーンエア、PM2.5 対応エアコンということで、これがナビ上でも確認ができるようになったというのが少し新しいところになるかと思います。それからもう一つは、この写真では少し見えにくいかもしれないんですけれども、EHV の, の減速セレクターというのがついて、つくようになりました。 インサイトなんかは付いてたりするんですけれども、このステップアゴンの EHV に関しては、今まで減速セレクターというのが付いてなかったので、それが追加で付くようになって、回生ブレーキの強弱のコントロールができるようになるということで、より車自体がブレーキだけを踏まなくても、減速セレクターでもスピードの調整ができやすくなったというところになります。そこが大きな変化点になるかと思います。 この画面を見ていただくとわかるんですけど、先ほど言いました USB ポートっていうのはここになります。これが付くように今回なったということで、2列目でも USB で携帯の充電ができると。3列目に座ってもこのように電源を取ることができるということで、どこに座っても電源が取れるというのが今回の新しい装備になっています。 あと細かいところなんですけど、今この画面はスパーダになります。プレミアムラインではないですで。プレミアムラインとスパーダの違いでっていうと何が違うかというと、ここのソフトパッドの材質が異なっているということになります。スパーダは普通のプライムスムースのソフトパッドを使ってるんですけれども、プレミアムラインというのはスウェード状のソフトパッドを使って いますので、そここが少し違うところ。かつ、このドアのパネルの部分、左右のここのところになるんですが、ここもスウェード調のソフトパッド使ってて、かつ、ここにステッチが付くようになります。プレミアムラインに関しては。そこが少し異なるところになるかと思います。また前後して申し訳ないんですけれども、2列目に シートヒーターが付くのがプレミアムラインの装備。これはガソリンであってもハイブリッドであってもプレミアムラインに関しては2列目にシートヒーターが付くようになりますで。こちらは以前の動画でもお話ししてますけれどもブラインドスポットモニターもステップアゴンとしては初めて付く装備になります。それから私が以前 指摘していたこちらのルームライトになりますが、ルームライトはやはりこの前とここの真ん中のところに付くようです。ノアボクシーも前とこの中央の部分だけだったんですけれども、まあ、そこは同じであるということになります。今回はディーラーオプションで 15.6 インチのリア席モニターが付くようになりますんで、それによって照明がさらに追加されるということになります。ここのエアコンのここのコントローラーの前に付くと思うんですけれども、ここにリア席のモニターが付いて、さらに照明が付くようになりますので、かなり 15.6 インチなので一番大きいですし、ノアですと14インチなので、 それよりも大きいものがつきますので、かなり照明としては明るくなるということです。でもう一つは、ドライブレコーダーなんですけど、ドライブレコーダーが3カメのドライブレコーダーになるようで、前と後ろと、それから車内になりますで。車内のメリットというのは何かというと、前と後ろだけですと、前方と後方しか見えないわけなんですけど、車内につけることによって、車の盗難防止につながるということです。車の中から カメラを設置する。おそらく赤外線カメラになると思うんですけれども、それをつけることによって、車内から外で何が起きているのかというのがわかる。ちょっと後方の、後方カメラの前あたりに、車内カメラがつくものが新たに設定されるようです。それからナビに関してなんですけれども、ナビはこちら 11.4 インチ、それから9インチと8インチがさらに ラインナップとして選べるようになります。で10インチと 11.4 インチと9インチは機能的なものは変わらないらしいです。Apple CarPlay と Android Auto に対応していて、Honda Connect に対応しているということで、基本性能は変わらないけども、ナビのサイズが違うと。でさらに、連ンモデルになっちゃうんですけど、8インチのナビも用意されています。こちらのナビに関しては、 リア席モニターには対応してないものになってしまいますので、特にリア席モニター使わないという方にとっては、8インチのナビでもいいのかなと思います。今回パワートレーンに関しては、全く今アナウンスがない状況ではあるんですけれども、パワートレーンはキャリーオーバーになるようですで。EHEV に関しては2リッターの LFA という形式のパワーユニットなので、 従来のステップーゴンと同じパイミットになるようです。ガソリン車に関しては VTEC ターボ継続で L15C という VTEC ターボのエンジンが積みますんで、まあ、シビックと同じ形式の VTEC ターボのエンジンが積まれます。2L の EHV のエンジンに関しては同じ形式ながらも少しマイナーチェンジされていましてフリクションが低減するということでおそらく同弁系とか レシプロ周りのフリクション低減。それから圧縮比のアップ。それから EGR がまた新たに変わっていて、熱効率を向上させていると。それから PCU に関してはバッテリーの出力を上げているということになります。で、IPU に関しては冷却性能を上げているらしくて、今回広報廃棄のダクトを廃止しているということになるそうです。 さらに2モーターでギアの紙アイゴンを低減して、静粛性を向上するということで、重機と類レスのモーターを採用ということで、少しモデルチェンジ、熟成された EHV のパワーニットになるそうです。今回 EHV には AWD は選べなくて、ガソリンのみの設定になるそうなので、 寒冷地で4区じゃなきゃダメだよという方にとってはもうガソリン車しか選択がないというのも今回のステッパーゴンになります。最後になりますけれども今回のホンダセンシングなんですけれどもステッパーゴンに搭載されるホンダセンシングは以前シビックでも紹介させていただいてるんですけれどもシビックと同じホンダセンシングになるかと思います従来のステッパーゴンから新型のステッパーゴンに追加されたものとして挙げられるのが 後方誤発進抑制機能、それから近距離衝突軽減ブレーキ、オートハイビーム、アダプティブドライビングビーム、それからトラフィックジャムアシスト、で最後にブラインドスポットインフォメーションということで、シビックと同じホンダセンシングが今回ステッパーゴールにもキャリーオーバーで付くということなので、 非常に先進性の高いホンダセンシングになる、一新されたシビックで使われているホンダセンシングがそのままステッパフォーゴンに乗るといった、そういった形になるかと思います。今回ミリ波レーダー単眼カメラなんですが、検知角度はもちろん拡大していきますし、パーキングセンサー自体もフロントリアにソナーがついてますので、全部で8個つくようになるということなので、 従来の2017年から使われている、まあ、第3世代って言われているステップアゴンのホンダセンシングよりは上がっていて、そこからフィットの第4世代になって、単眼カメラの角度が広がり、ミリ波レーダーがソナー型に変わるということで、第4世代になったということで、そこから少し 安全装備が追加されたのが今のシビックだったりするので、厳密に言うと第4世代といったホンダセンシングになるということなので、現行のホンダセンシングがステッパゴンのステッパーゴンに標準で装備されるということになります。ということで、今回私自身もディーラーに行って商談をしてきまして、ステッパーゴンの スパーダのプレミアムライン、ガソリンとハイブリッドと両方比較の観点で行ってきたんですけれども、ガソリンだけで言うと、454万9千円という金額になります。ハイブリッドに関しては、それの40万円高になるので、494万円になるということになります。で、この内訳としては、 すべて付属品としては付いていて、ドアバイザーであると、ドアバイザー、ナビ、リア席のモニター、ETC、それからコーティング関係、で点検パック等、その辺がもろもろ付いてて、まあ、普通買うであろう装備というものが付いた中での金額になっているということで、まあ大体ノアボクシーと変わらない価格、 十数万円ぐらいの違いはもちろんあるかもしれないんですけれど、基本的にはほぼ同じぐらいの価格帯でステッパー号も出してきたということになりますんで、あとは見た目であるとかメーカーの違い、また一番ノアとボクシーって大きく違うなって思ったところは、ホンダセンシングに対してトヨタのセーフティセンス、さらに トヨタの場合ですと、トヨタのチームメイトというのが、また装備として追加できるようになってますので、安全装備としては正直、ホンダよりもトヨタの方が一つ上手なのかなという気が、この中ではしています。ということで、今回はホンダの22年モデルのステッパーゴン、こちらの方の商談に行ってきましたので、